夜中に一人でため息をつくなんてあなたらしくないわリタ<笑>深夜に私の部屋にいらっしゃるなんてあなたらしくありませんよ福良様。 今夜は雲がなく星を観測するのに最高のタイミングなのそしてあなたの部屋は豪華とは言えないけど眺めは他の部屋よりもずっといいだから来ただけ何か問題でも ただまさかあなたがまだ眠っていないとは思わなかったわよく夜更かしするものですからこんな静かな夜に限って人間の脳は覚めてしまうんです。 静かな夜にだけ人は普段の警戒を解いて真実の姿を見せます<笑>面白い言い方ねその通りだったら。 私の前にいるあなたも真実の姿ってことかしら<笑>今私の前にいる福良様だっていつもと違う姿ではありませんか 私たちの魂は、どちらも遠い星々と比べたら少しも面白くないよね<笑>それなら星に詳しい福良さまが私のために星を少し教えてくれませんかあら星に興味があるの 未知のことに対する好奇心は人間の本能の一つですから、うん、いいでしょうただ星は二言三言で説明できるようなものじゃないから今日は簡単で分かりやすいことだけ教えてあげる。 あの一番明るい星は見えるかしらあれは北極星と呼ばれる星よ他の星とは違って位置が変わらないから。 旅人たちは北極星を見て方向を確認するようにしてるわええ確かに明るいですね北極星からそう遠くない場所に 飛しの形をした7つの星があってそれが北斗七星ね「土兵が東を指せば春南を指せば夏西を指せば秋北を指せば冬」古書にもそういった文章があるわ。 まだ暦ができてない時から人々はこうして天体を観測して四季を把握してきたそれが鑑賞授字よ近頃また寒い日が増えたけど今夜の星を見れば<笑>もう少ししたら春がやってくるわ。 ふくりょうさ様それは流れ星のことでしょうか 流れ星が夜空をかけた時に願い事をするとそれは未来で現実になると聞きましたもちろんそれは人々の願望にすぎませんが いいえそれはどうかしら リタ流れ星に願い事をしたことは 私がそんなことをするような人に見えますでしょうか<笑>それもそうねでも今夜機会があったらやってみるといいわ確かに星は何も助けてくれないけど。 願い事を口にした時から私たちは自分自身に暗示をかけることになるその暗示はまるで夜空の北極星みたいに私たちに進む方角を教えてくれるそして未来も私たちが期待したように変わっていく もしかしたらそれは別の形で願いが叶っていることになるのかもしれないわねさてもうこんな時間だし本の整理もあるから戻るわね。 福良様は相変わらずお忙しいですね。 そうだ部屋の前の荷物は後で片付けなさいよかなり大きいから廊下に置かれたままだと邪魔になるわ 荷物ですかしかし私はそれとお誕生日おめでとう。 さすが副オ様と言うべきでしょうか誰にも話したことがないのにどうしてわかるんですか<笑>たまたま知っただけよたまたまですか<笑>それなら今夜こうしてお話 し, したのもたまたまなのでしょうね さあねおやすみなさいビタありがとうございます福良様おやすみなさいませ。 光学を教えてくれる北極星残念ですねあなたがまだ気づいていないとはいいえきっととうに気づいたはずです 虚無の海の中で進む道を教えてくれる星空なんて存在するはずがありませんよ。